スとーっと皆さんおはようえー、っとまあ今日が来ましたけれどもえっ、ー、と、えー、今日のですね7時に朝7時にですねベルが鳴ったと思うんですけれども私の携帯にもベルが鳴ったんですけれどもまあ配信はまあされていないと、まあ、写真だけ載っていたということですね。 で、えー、動画を撮ってる最中の、そのこちらですね、写真になります。こんな感じですね。はーい、ちょっとオーラーの色がピンクとグリーンとですね、まあ、黄色。 黄色がですね出てきてますねね出ててきまわかりますでしょうかこちら側ですねこちら側黄色緑でこちら側ピンク緑黄色ですねっていう感じでしたね昨日はねまああのライブストリーミングの方ですねライブ配信の方はですね 早くできるといいなというふうな感じですねはいそしてどうしましょうか黒板で何かあれしましょうかなんかこう遊んでみましょうかっとね<咳>じゃあちょっと向きを変えますね こんな感じです。今あれですかね。発信されていますけれども、ちょっとこれは難しいのかな。ええ。何が見。見えますでしょうか。 こんな感じですね。黒板が<笑>えーっとですね、まあ、ちょっとこんな感じで今回ってますね回ってますねはいでえー、っとですねまず一にですね一番目 ちょっとこれじゃわかんないかどうしたらいいのこっちもいいのかなまず1これじゃに見えないね細いですね、ちょっとね はい。 えー、3番目がですね まあこんな感じでですねまあちょっとこう<笑>あの必要なものですねこれは 同時進行です、ね、同じ同じ。同じ 二つはですね。はい。まあ、これがですね、確認歴次第。 な感じでまずこれとこれをやらなければいけないっていうことですよね、これどっちのことですが、まあ、これが確認でき次第、あのー、こちらの方ですね、まあ、大きい事柄をですね、えー、やらせるということで、こちらの方う、こちらとこちらのら海外ですね、これは。 これは海外、えー。これとこれがね、海外、ね。海外海の。の部類に。 四つですがもう一つですね足すと五番目、うん、ペンがねペンがねペン先ペンの先がねこんななんでねかいきにくるんですねちょっとね。 ですねせ、えー、計測計測測定測定でいいかな測定測定 以上です次元に言ったら今は別に必要ないかもしれませんけれどもえー、さとこのこの 5, 5項目ですねそれでですねこれあの非常に重要なんですけどもまずですねその 浮くということに関してですね浮く物体が浮くどうやったら浮くのか、えー、基本的なことがですね基本的なことがですね基本磁石ええー、どう書きましたっけここでしたっけ えーまあ、イコールプラスとマイナスっていうことなんですけれど も, こ れ, どもこれを使ってえー、プラスとプラス。 マイナスとマイナスこれ1233つのこの使い分けができるんですよね磁石ってねだけどその磁石っていうのはこういうふうがありますよね1個あって2つあってでここがマイナスマイナスとマイナス だ, だと ここは離れてしまううというまあ言ってみればこうですよね上下離れてしまう絶対にくっつかないっていうねこれがこういう空間ができるんですよね空間が空間は絶対にくっつかな い, い、ね、絶対とは言いませんけれども、まあ、力の加減によって 変わってきますけれどもね変わるあ13分ですけれどもなぜこれを利用するかといいますとこの要は磁石を使ってで地面があります。 地面があります土ですよね土これ三次元世界なんですけれども三次元とにかくここから浮いてる状態がもう一番ベストということでここからここを離れるにはどうすればいいのか っていうことはつまりエネルギーエネルギーが必要になってきますよねエネルギー何かを持ち上げる何かを動かすその動力ですよねこれエネルギーこれがまた重要になってくるというでこれプラスこれこの機能ですよね使ってですねこれを動かすと。 いう感じ で, す、ね、で上にですねまたもう磁石がですね今度はプラスマイナスですとこれがくっつきますくっつくくっついた状態になりますよねそうするとこれが2枚に重なるという。 二枚に重なってしまうと。プラスとマイナスです、そうですね。そうすると、重さがこれに複数半かかりますよね。プラス二倍ですから、重たくなる。ってことは、つまりこれはいらないと。いらないよと。一つで十分ですよと。じゃあ、今度は、 下 側, の 下, 側下側の磁 石, 磁石をですね持ち上げなければいけない。上に持ち上げなければいけないというのが今度は必要になってきますよね。これをどうやって持ち上げるのか。ということは、つまりこれに装置をつけなきゃいければいけないと。装置ですよね。エネルギー。例えばですよ、簡単に言うと、 空気 圧,、えー、空, 気 圧, 圧空気で持ち上げるということが一つこれこれありますよね一つの方法としてでその空気をどうやってこれで持ち上げるか いうことは ね, ねこれまた次で出てきますよね空気空気っていうのは、まあ、例えば風船ですとかまあまあ風船風船ですとかそれから風かすみませんねちいちょっと 風、風, 風, 船です、ね風船、それから空気では動くとなったら摩擦要はプラスチックのチックのチック の摩擦、摩擦でこう、あまよ、あ、は電気、電気が起きて、まあ、こう、この中浮くような動きがですね出てくるいう。あと皆さん何かありますかね。ありますか。あとは空気でしょうね。 あまあクーラーとかですかねクーラークーラー風が出てきますもんねあと何でしょうかねあとはそんな感じでしょうか今19分ですねありますよねこうまあとりあえず1 2 3 4 4つの、まあ、事柄がある、まあ、これだけではないと思うんですけれどもでこれをそのそこの見えないその空の力でですねこの磁石を持ち上げなければいけないんですがこの磁石がですね軽くしちゃならない軽くなるべく軽くですね 軽くしてしてほいんですよね。この素材を軽くするもしくは薄めに薄くするとかですね厚えーえー、薄軽くする薄くするえー、薄くするとするとまあ大きさもありますよね 大きさ大きさですね、この3つがあの必要になってくるということですねそれからこのエネルギーについてですがこのエネルギーはいろいろフリーエネルギーとか今皆さん一生懸命やっていますけれどもあの太陽光太陽光 の, その、まあ、板ですよね板。 いたそれから何、えー、だろう風力発電風力発電風力発電えー、っていうのはね、えっと発電電電気の電電まあざっと言ってこれこの二つの だと思うんですけれどもこの他にまあ原子力ですよね原子力で皆さんこの原子力に関してその科学的にですね全く新しいですねそ の, あのエネルギーをですねエネルギーをですねこうできるんじゃないかっていう風な 私はちょっと思ってるんですけれども、もそれはまた実験とかなとかしないとわからないんですけれども、まあ、そうですね、これは今、あ, のあれ使ってますよね、あの宇宙開発の、まあ、宇宙うううう、えー、宇宙、宇宙開発、まあ、日本では、 どういう組織なのかよくちょっと今出てきてるのは か, かんないんですけれども、まあ、NASA とかですね NASA とかですねあのやはり こ, うこういう、えー、方々がですね、まあ、太陽光を使ってパネルを使って、まああのえっと、衛星をですね衛星をですね 飛ばしているだ名前がいろいろありますけれど も, もそれはちょっとどうでもいいんですけれどもですねあのですねこういうその組織があってもですねあまりですね正確にですね発表はされないということがですねちょっと疑問っていうか我々にとってはですねちょっとねはっきりしないというか。 あのー、何をもって何、何の理由をもってですねその衛星を飛ばしているのかということがですねよくわからないということがですねちょっとね、お金をですねえーまあ買っ使っていると思うんですよね、多額のお金え。 金ですねまあ、資金でしょうか、まあ、国から、まあ、援助金ですか、えー、援助金、助金が、えーとまあ、こういうところにですね、あのー、送られて、まあ、使用しているということなんですけれども、一向にはっきりしな、ね、い何をやっているかわからないというのがいまだに持って、 あの何をしているんですかと、で、月に行ったっていう話もありますよね、ワポロとかなんとか、そういう、何なんですかね、それもですね、あの嘘か本とかよくわからないというのがですね、もう、そのこの、まあ最近ですかね、ここ最近、こう出てきていて、そのはっきりしないっていうね。 で今あの映像でもですねあの作成がもう上手にですねできますので、あのー、ごまかすことはできるんですよね、実際の話。なので、あのー、そういうこともあって、ちょっと こ, うこれには果てにならないなという感じですので、まあ、私がです、ね、ボードで簡単にですねわかりやすくその説明をしていきますので、あのー、皆さんもですね あのー、ここに真剣にですねあの考えてほしいなということでですね私は提供してこうやってあのねこうしていかなきゃいけないなと思って や, るやってるますはいでそういうそのこういうのがあるにもかかわらず何をしてるんだって、あのー、実際がですが ね, ね、まあ、災害が来て 原子力がですねだめ、あのー、になった時のそのあとのです、ね、始末がですねあのも、ー、のすごく大変だということでですね今はどうしているのかっていうことですねで1回来たら ま, まだいしも2回目3回目来た時にじゃあどうするのかっていうその先のことまでもですね考えていない。 のかなっていうねまた再起動とかなんとかっていうことも聞きますしで一体日本列島にですねどれだけの数が原子力がですね あ, のあるのかと、えー、いうことですよねこれもね問題ですよねでしかもですね海外に売っているというねその原子力をですね 売り始めていいたという、ね、話も聞きましたこんなですねその、まあ、日本だけではなく世界中 の, そ の, あの、まあ、地球ごとですね、まあ、生命体なので生きているのでその、まあ、地震があるとか災害があるとかそういうことはも仕方がないことなんですがが じゃあどうしたらその人員をですねあの最小限に抑えることができるのか、えー、っていうことをですね本当に真剣にですねあの考えてほしいんですよね。で私親も本当にねあの6年前ですけれどもあの本当に真剣に考えて出た答えがですね次元上昇っていう あのー、この黒い空間黒い宇宙空間空間空間から出る 果たしてここのここの宇宙空間の終わりはあるのかどうかは あ, あるのかどうか確認をしたいとこれこれがもし分かったときに この外側ですよね。要は、あるのかないのかがわかると。で、今の技術ですね、地球にですね、まあ、これが地球だとします、えテ、ー、ラ、テラです。テラだとします。ここに私たちがいます。テラの中にあるその材料をですね、使ってですね、もう、 できるとこまでもう来てるんです、でできるんですこれ。で、いろんな方がですね、100円ショップにしてる話のですね、その、あのー、どうでしたっけ、えー、ニムズさん、ニムズっていう科学、えーえー、科学技術会社があるんですよね、株式会社なんですけれども。 そこでですね、そのいろんなまああの実験をしているその会社さんなんですけれども、ニームズ、株式会社ニームズさん、ここの会社さんなちょっとねできるような気がするんですよね。私もこべてるその。 その あ, あでもないこうでもないとこうです あ, あですってこのひらめきですよねでひらめきこれも大事になってきますめめめめメそれからインスピレーションインスピレーションこういう方々がですねこれからの時代はですね非常に必要になってくると えー、いうことですが、がその 今, 今 の, その、あれなんですね。で、皆さんに聞きたいのは、ですねいつまでもいつまでもこんな生活をして い, る い, い, いていいんですか、それでいいんですかっていうことをですね私はですね、あのー、皆さんに問いかけたいんです、言いたいんです、これが一番。ここののままででいいんですかこのままで なくなっていいんですかっていうことなんですよね。で、可能性っていう言葉あるじゃないですか、可能性。頭おかしいとかで、ねあのーえー、言われてもですね、私はね、もう、もう関係ないと思ってます、もう、<笑>これ、ぶっちゃけ、真面目に真剣に面白おかしくっていう。 感じでもう、もう、もうこれでいいです。はい。もう可能性、可能性が 1% でもあるんなら、私はこれにかけます。はい。それは、理解した上での話です。えー、何でもかんでもですね、闇くめに信じるっていうことはですね、しない方がいい。それは。 っっときますねあのー、本当にこのこの外側がですねもしもですねあるんならこれまたねちょっと皆さんわかりますもしこの空間の外側にあったとしますよねでも何もなかったら。 何もない状態から考えないといけないんですね、これ。あ, あったらあってでいいんですよ、これ世界が。やつ、世界が、本当に。何もない状態だったら、状態。から考えなきゃいけない。考えなきゃいけない。 ってことなんですよじゃあこの空間に次は二酸化炭素あ二酸化炭素じゃない酸素酸素はあるのかどうかまあここもそうですけれども酸素ね酸素はあるのかどうかここもそうですここの。 この黒い宇宙空間にも酸素あるのかどうか酸素 NASA はちなみにえ宇宙空間には酸素はありませんと言っていますありませんとですが私の場合は宇宙空間にも酸素はあると思ってますなぜかというと この地球ののその地球は土ですよね、土, 土ありますよね土、土の上はもう空気なんで、私はこの宇宙空間にも空気があると思ってます、だから多少なりともね、でこの<笑>地球がですねなぜですね南極と北極があるのか。 南極と北極があるのか、まあ、ウィストが分かるのでどっちらもいいですけどもなぜ氷ができているのかなぜ冷やされているのかこれはこの黒い宇宙空間自体が冷蔵庫だからそうなってるんですね冷蔵庫冷蔵庫 冷蔵庫の中に星があると。で、水とかもそうですし、その氷もできてると。で、なんで植下にしかその氷がないんですかってことの疑問ですよね。そうすると太陽の、その、いわゆる熱エネルギー、熱、熱ですよ、皆さん。熱いんですよ、これ。熱エネルギー、えー。 エ ネ, ルギーね、エネルギーが当たる場所には氷ができない。と当然ですよね、これね。暑いんですからね、当たってるううところが。ってなると、当たってない箇所っていったら上と下しかないんですよ。上と 下, にで上と下は、あの、 昼間は明るいですけど、雲がかかってたりとか、要はもう、あのー、本当にね、熱は当たる確率が少ない。だからこそこの氷ができていると。ですが、皆さん今、今、南極と北極の氷が溶けていると。なぜ溶けているのか。 バランスが崩れててきるんですよ要は地球に地球のバランスが崩れてきてるというのはも う, もう皆さんがもう ご, ご存じの通りなんですけれども、まあ、地球温暖化ですよねで逆に氷河期が来るっていうことも言われていますこれなぜと氷河期とい わ, われているのか言っているのかなぜですかそれは 氷河期なんんて来ません氷河期が来るとしたら人間がいなくなる時ですこれ人類がいなくなる時に氷河期が来ますだから地球にとっては人間は邪魔なんですね人口が多いためにだから自然災害が来て それを調節をするんですよ、この地球が。分かりますよね。だから怖いとか何とかって言ってる場合じゃないんですよ。考えなきゃいけない。やり方を。 だから物 を,、ね、物, を物を作るのもいいです、生産、生産でい い, いいんですよ、もの作りはいいんですよ、しても。ですが、作りすぎ、取りすぎっていうのは、これ、だめなんです。NG なんです、自然界の地球から、ね、としてみれば。だから殺されるんですよ、大勢の人間が。 そういうものの道理をですね、分かった上で生活している人たちは、当然残りますよ。残されますよ。だってそういう道 理, そういう道理が自分の道理が分かっているってことはできるってことですので、できない方は、だから今、あの、 あのー、地震計測器がその動画でですね流れてるんですね、もう24時間、ずっと毎日毎日、それを、えー、見ているとですね分かってきますね、そ の, そのグラフでば、ね、こういうふうにガーン、ガーン、ガーンと、あのー、心, 心, 心, 心拍といか、なんてんですかね、えー、っと発作。 が起きるともうグラフの、あのー、あれバーってこうすごいんですよ動くんですよねいやそれはねよく見ると分かるんですけれども本当笑い事じゃないんですよ私がそのなぜこう提案をですねこうしているかということではですね もう人間はですね、人口がもう増えてきてしまっているので、食に関してもそうですし、あのー、まあ、水ですとか、汚れてる海とかですね、そういうことも膨らめてですね、危機的状況が来ると、本当に来てしまうというところまでですね、もうね、あと数十年ですよね。来ますよ、これ。本当に。なので、 あのー、そういうこともですね、来なきゃ来なきゃいいんですけれどもです、ね、もし来た場合いいですね、えらいこっちゃんなんですね、これ、今40分は喋ってます。なので、その空飛ぶ靴、空飛ぶ靴の構造、靴の形は何でもいいです、とにかく下、膝底ですね、重要なのは。 ここにですね、あの、プラスとマイナスのその、あの、磁石をですね、設置します。マイナスとマイナス、マイナスとマイナス、プラスでもいいです。磁石をくっつけます。で、これが動く、小さめ。動く、本当に小さいです。小さいのを設置します。 でエネルギーですよね、要はエネルギー。動かす、動かすエネルギー。エネルギーを、まあ、これに設置すると。そうすると、ものすごい 線, あ線あの、なんていうんですかね、電気、電気線、コードっていうのかな、線。 まあ い, いや線でいい線に関してですけれどもこれはあの切れにくい非常に切れにくいえききき切れにくいもの切れにくい線と特殊な線ですねこれは。 同じかというとその、いちいちいち直 す, 直すことのないように、ですねもうしっかりしたですねあの細い線 で, ですね切れない、切れにくいと。で、特殊な、特殊なですね、あのえー、特殊な、えー、ニッパーでもいいですし。 ニッパーでもいいですし切れるもの、あのー、これでしか切れないよっていう他ではもう絶対に切れないよっていうこういうニッパーを作成しますねせんそれから、えー、チップですよねチップこれはいわゆる人工知能チップって言いましょうか 人工知能<笑>知能チップ人工知能チップこれはつまりですねそのえっ、ー、とですね自分の考えがですね自分の思っていること いや感じること感じる要は感覚ですね感覚が感覚がこの人工知能チップでそのえっ、ー、と 取るえー、キャッチする、えー、なんていうんですかね、読み取る、読み取ってくれると、と取ってくれる、くれるということですね、このチップ、チップを導入します。導入 立、え、派、ー、で, ですね小さい、まあ、切れにくいセントですね、えー、それからエネルギーですよねエネルギー動力これフリーエネルギーですフリーエネルギーフリーエネルギーまずこの靴がですね上にですねこう くくと抜くようにすると、ねまあ紐がついていますけれどもこれが回転したりとかですね要は回転したりとかですね回転回転。回転 したりとかですねするというここでもその機能が、あのー、できるでこれがですね例えばこういうふうにして飛ぶにはですねこれだけでは不十分なんですねこの靴だけで不十分なんですねということはつまり腕にも腕にもですね こう装置をつけなければいけないと。まあ四角でもいいです、縞丸でもいいですし、腕につけなきゃいけないんですよ。ここにここを飛ぶにはここでここで持ち上げないといけないので、あのこういうのが必要になってくるんですね。これはまあ二つ。 それから体重。体重も測れなきゃいけないんですね。えー、個人の体重。これにも重要になってきます。ここで測るんです、体重を。これが体重計なんです。体重計。体重計。<笑> あとはもう簡単です、ここは。もう。もうこれだけ簡単にすれば、あとはもう材料集めですよね。あとはもう材料集め。 簡単にですね説明しましたけれども、まあ、線とチップとフリーエネルギーの装置、まあ、ですよね、フリーエネルギーがあれば、ここにこうできると。で、これは上に行って、上で回転するだけのものですね、この靴の場合は。 でこの靴の場合これだけ足れなければもう腕にの腕にところを設置してまた同じふうに、まあ、これもチップですねチップ、えー、人工知 まあ、そうですね、あとで、ね、うんまあ、これと同じような装置をつけますね、まあ、フリーエネルギーですね。フリー、フリー、フリ ー, エ ネ, ーエネルギー。あとはもう線。<咳>お磁石と。Good. これ と, これとえー、体重とチップと123455種類ですはいだから私には図面はいらないんです <笑>皆さん図面図面って言いますよね図面持ってこいってね図面なんていらないんですよ<笑>素材があればだから今ねお金が邪魔してるんですね<笑>お金なんてね取っ払ってですね自由にです ね, ねあの できるように、ね、していただければですねもっと高度なですねあのことができると、えー、いうことですので今やは、まあ、お金で、ね、時代が回っていますのでまあ、お金が持っている方がですねあのー、すればいいと、えー、いうかできるんですよお金持ってる方ができるんですよ持っていない方はあのー、できないということ で, ですね まあ、いろんな素材もありますしね、何がどこにある今、あの、えーとまあのえとまインターネットがありまして、ですね検索して、ですねあの何があるのかと買ってですね、まあ、できますけれども、多分高いと思います<笑>。皆さんが思うほど安くはないと思います。はい うんで、その、まあ、商品を買うときに、まあ、ゲーム機でもなんでもそうですけれどもです、ね、で大体高いんですよ、最初は何十万とかね、まあ、車でもそうですよね、何百万とかしますもんね、うんまあそ、そんな感覚なんで、もう作るってなったらですね、やっぱお金かかるっちゃうのね、も、ま、う、あ、これ、第一条件なんで。 じゃあ、ないならないなりのやり方があるだろうっていうことでですね、説明はできます。はい。説明ぐらいはできます。っていうことです。はい。あとは、そうだな、スーツですかね。ボディースーツ、い、う、わ、ん、く、あのー、体温調節ができるですね、スーツ。 えー、もう宇宙空間は寒いのでですねもう凍りつくぐらい の, あの寒さですので、えー、体温調節ができるスーツ。調節ができるスーツ これ絶対一緒になっていますここれでこれもこの機能もあのー、ただ対陽小説ができるだけではなくて外部からのからの刺激や刺激や。 守ることできると守ることができる と,、えー、る と, で, きるとできるようにするんですで 面面もですね、ここ防御できるようにですねここもこうサングラスみたいな感じ で, ですねバツッとこうできるなんかシャッターみたいなのあおかこう、その作りもですね非常にもう SF 的なもう素晴らしい そ, のそういうあの作りになりますからね自動的にですね自動的に。 だから人工知能チップっていうのがあるんですよ今いいですね皆さんあのー、真剣な方でしかできませんからねこれ感受性の強い方っていうあのー、本当にその感受性の強い方に能力だってインスピレーションがあってひらめきがある方ないしはさっとわかる方理解できる方あっって思う方が 人工知能ですね、レベルアップさせることができるんです。わかりますね。だから、人工知能、人工知能、危険です。将来ねの、ロボットができるんうんぬんじゃないんです。そういうことではないんです。チップですからね、チップあ。ターミネーターとかまでいろいろありますけども、あれは、ああいうふうに、その、 要は洗脳しあ、洗脳しておいてるだけなんです。わかりますよね。そういう危険な人物が現れる、現れるぞーって、そういうふうな作りにしてるだけの話、話です。もう今は映画とかですね、テレビとかも作り話の問題じゃないんです。チップの問題なんです、チップ。はい。 イコール知の知の知の知識の知知の頭脳みそ脳みそこれの使い方によってどう使っていくのかが問題 もう重要にななっっててますよってことなんですよよことんでね今56分しべってますこれだけなんですけれどもあのー、この非常にこのスーツはですねあのー、あれですコードです普通にスーツって言ってますけどそんなもんじゃありませんよ本当にこのスーツは。 でしかも変えられる服装服装色色からですね形からですね色形血、えー、それから形こうフィットするあった 自分に合った服装になり変わるということです ずっと簡単にですね、まあ五十七分、まあやった一時間かかりますね、これね。これだけ、こ, こ, こ, こんな簡単なことがですね、一時間もですね。あの喋ってしまってますけれども。<笑>私は、もうこれはやりたいと。私はこれはやりたいんですと。いうことで。 ビッグプロジェクションえー、高次元えー、移住計画移住計画です こ, こまで、まあ食に関してもですね、あのー、それはもうあのあの私ですね昨日この間かな宝石店に行ってきまして、あのー、イオンのですね機械があるんですけれどもこういうそのコンパクトなね 何センチぐらいですかねこれ20センチぐらいなのかなこういう穴が開いててで向こう側にプラスプラスってこ う, こうなってるんですねですがここの空気から出るのがですねマイナスイオンなんですねイオンマイナスイオンのその空気が出てくるんですよねこれって非常にね匂いがですねプールの匂いす プールプールの匂いこうね水に入っているような感覚になるんですよ水の匂いでまあコアコードがありましてまあこうカレーあのまあねソゲットがあってで一月つがですね50円程度なんですね50円程度で済む電気代がですね 50円程度で済んでしまうというね、でここの価格がですね、17万円、<笑> 17万5000円ぐらいかな、価格が。はい、で、25畳のですね、えー、畳の。 あー肺をですね、あのー、非常にクリーンにしてくれるという装置はですねちょっとこの紹介されたんですけれどもこれ、私、その7回ぐらいですねここからですね息を吸って吐いて吸って吐いてしたんですね、でそれで、あのー、何もしないで測った数値が58だったんですよ。 58半分ですよね 100% の 100% のうちの半分の状態が今の状態だったんですねでこれを吐いて吸って吐いて吸ってやつでしたら 68% になったんですよ 10% 上がったんですこれさってそれだけでそ数分で ぐらいかな1分か2分かなあのー、そういうね、あのー、マイナスイオンなんですけれどもですね非常にね、あのー、その果物とかあるじゃないですか果物果物果実果実これがね チ ピ, チにね、ピッカピカにねあの、保つことができるそうです、これを部屋の中に置いてただけではい、そういう装置もね、あの今出てきていますので、あのこれから先ですね、年をとってもですね、こういうものが、ね、出てきているので、結構長生きできる、まあ、保つことができるっていうのがですね、 もう23日前でですねもう出会ってしまってるんですねですが買う場合17万なんで手が届かないということでしてそのこれはもうちょっと購入できなかったんですけれどもそのこれのこれの倍のね大きさこういうですねまあ穴がこういうふうに。 縦に穴が開いていて同じなんですけれども、まあ、これが23万ぐらい価格二23万ぐらいです23万ぐらいするという装置もですね出会っていますのでやはりですね引き寄せの法則がですね できていますので私は本当にですね信じることができるともう信じてきた甲斐があったなということでですねあのこちらのですね神戸に来てですねあのー、もうこれはただのあれじゃないなと偶然ではないなというふうにです、ね、あのか感じるんですねですので、まあ、とりあえずここまでですが あのー、今もう1時間あもう過ぎてますねはい、まあそんな感じです<笑>汗かいてますけれども<笑>本当にねこれもいけますよこれね高次元行こうと思えばああほんいです絶対ですこれ絶対ですでは 今日の私の金野 の, の講座をですね、えー、終わりたいと思います。はい。皆さんもいかがす い, <笑>いかがでしたでしょうか本当に簡単にですね、簡単に今説明しました。これとこれとこれ を, これをあの必要だということでですね、あの、またですね、何かありましたら説明をいたしますのでですね、 よろしくお願いいたします、はい、それではまた